やはり経験値2倍のハズレは思ったより出るみたいですね。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています。8月8日、金の錬金石の報酬が出たので、10倍バトルの参加券が貯まるのを待ってましたが、待ちすぎてしまいました。これ以上金の錬金石を集める必要はあるのかという問題はありますが、とりあえず行ってみましょう。はい、倒しました。 10倍バトルの参加券があと1回あるので見てみましょうあまり美味しくないのでこの10倍バトルはスルーですねハグくみの香水はまだ在庫があるので2次パックでももらっておきますかね今回のタイトルである金の錬金石をこれ以上集める必要があるのか問題については次回の後編に続きます今日はなんだかまとまりのない内容になってしまいました後編はちょっとだけ頑張ります